誰に言うのおりじゃってれいたんですか、それ差別するのが俺、津市愛宵町自治会長による補助金詐欺などの事件なんですけれども、まだ終わってないです。え以前ね もうテレビとか新聞なんかでも報道されている通りもう一人逮捕されましたね前田さんっていう人だったかなえその人の初公判が5月13日にあるそうですどうも本人はねもう全部容疑を認めるそうなんですよねその事件というのもまあ補助金詐欺なんです田辺さんがやったのと同じえゴミ箱の補助金の詐欺ということになるんだけどもじゃあ何でねその田辺さんたちじゃなかったのかっていうと結局真似してやっ 出たわけです田辺さんんやってるんだから自分もややっっっってていいいんだっていうことででちゃったわけですねただまあどう考えてもこれねやっぱ市役所が焼死の上でやったとしか思えないんだけども市役所の方は松下さん1人だけ捕まってあとはお咎めなしみたいな状態になってますでも辻のね自治会長に関してはこれだけじゃないんですよね問題はやっぱり以前からあちらこちらで 何かしらその公共工事に関してあの自分の身内の乗車を使わせろだとかですねあとはお金を要求するような行為がですね相生町だけでなくあちらこちらであったわけですそういうことをやっていった自治会長がまあまだその地位に。 いたりするんだけどもじゃあこれからどううななるかかっていいのはわんないですねさすがにあの事件があったからもう懲りてやらないということになるのかまた懲りずにやるのかっていうのはそれはもう津市の皆さんがねよくちゃんと見といてください、まあ、何とも言ってることなんだけども悪いことやってるのは一部の人だけだっていうことをね一部の問題だ一部のおかしな人がやってるんだっていうふうにね言うんだけども。 まあ、今回の件に関しては一部じゃないんです、もう市役所ぐるみだったし、でね、じゃあ仮に一部だったとしても、それじゃ済まないわけですよね、一部の人がやってたら、じゃあ自分もやっていいんだなっていうことで、真似する人が出てくるわけです。 だからその一部の人が悪い理論を言う人に関しては、もうそうやって言い返すしかないんですよね、まず一部の問題じゃないと、ね、そういう体質というものがあるんだから、それは一部の問題じゃないよっていうことと、ですね一部の人がやってたら、あの自分もやっていいんだっていうことに真似するやつが出てくるんだから、じゃ一部の人間だからいいとかね、他の人は関係ないっていうことにはならないっていうことです。 あそこの自治会長、あの自治会長ですよ、うん、まだあの地位に収まっているあの自治会長、あの自治会長がまた懲りずに、また同じようなことをするかっていうのをね、監視する必要があると思います。まあ、これはね、津市の公共事業とかに関わってる人とか、市役所の人なら知ってると思うんだけども、あの自治会長の今後の行動っていうのによくね、注目した方がいいんじゃないかと思いますということで、久々にね、津市の自治会長のお話をいたしました。